皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ2021と第1回、とパーツ3。で、このビデオでは、えっと、URI のオンラインジャージの使い方を説明します。あらやです。では、この授業では、宿題を提出するために URI というオンラインジャージのサイトを使います。まあ、去年まで、 あの、UVA だったんですけど、UVA が、えっ、ー、と、まあ、使えない時まあ多かったですので、今年はちょっと新しいジャージを使ってみます。では、URI を使うために、まず皆さんがアカウントを作らないといけないんですね。アカウントを作るには、サイトをアクセスすると、ここの First Time Here をクリックしてください。First Time Here をクリックすると、まあ、あの、名前とか、 メール、言語とか、グラデュエーションやはいらないですね。パスワードを書いて、で、サインアップする。ちなみに、名前を書くときに、本名とか、学籍番号とか、使う必要はありません。好きな名前を使ってください。個人情報に気になっている人が、もちろん、なんかその、 あと、学外のサイトにその個人情報を書きたくないということが、とてもまあいい、あと、メッシュなので、まあ、好きな、あの、アカウント名を書いてください。で、えっと、これを、アカウントを作ると、次は自分のメールアドレスに、このメールが、このメールが来ます。ですね。例えば、ここなんですね。Activate your account。このメールが来るときに、まあ、こういうふうなメールが来ていて、 で、このアクティベイトボタンをクリックすると URI judge を使うようになります。ですね。その時に、まず学ばに行ってください。ですね。学ばのプログラミングチャレンジコースにはアンケート。アンケートに行くと、このアカウント名調査のアンケートがあります。 これは必ず提出してくださいアンケート。アカウント名調査をスタートすると、URE のさっき作った名前、アカウント名を書いてください、まあ。なぜかというと、URE がどのアカウントが誰のアカウントなのか、僕は知らないと成績を与えられないので、まあ、このコースの成績が欲しいなら、この調査を回答してください。ちなみに、 アンケートを見ると、次の集積アンケート第1回も見られます。多分、学生の中にこれは明日から開始するので、まあ、ビデオとかを見てから、あの、ぜひ、 えっ、ー、と、出席アンケートを回答してください。なお、出席アンケートが1週間の時間ですので、まあ、あの、火曜日でビデオが見られない、あと、水曜日とか木曜日でビデオを見た場合だと、あの、その時にぜひ、えっ、ー、と、出 席, 席アンケートを回答してください。ですね。で、えっ、ー、と、アクティベートをクリックして、ロギンをクリックすると、こんな画面が出てきます。ですね。 実は URY チャージかが授業以外には問題がいくつかだといことがありますので、まあ、あとぜひ好きな問題を解けてください。でも、この授業の宿題を提出するには、このアカデミックリンクをクリックしてください。このアカデミックリンクをクリックすると、どの授業に入っているのかを出てきます。ですねこれはプログラミングチャレンジ。まあ、初めて ここはアクセスするときに、これが出てきないんですね。これでいるために、ここの Join Discipline をクリックしてください。Join Discipline をクリックすると、なんか、ユーザー ID、ディスプリンの従業 ID と、従業キー。授業 ID と従業キーが、えっと、まあ、学ばで書いてますし、今週の資料にも書いてます。 ですねまあ、あのこのビデオをポーズしてコピーしても構いません。で、ここで Yes でクリックすると、あの、ここのようにプログラミングチャレンジが出てきます。次はプログラミングチャレンジ。もう8人が入りましたね。よかった。で、えっ、ー、と、プログラミングチャレンジをクリックすると、あの宿題が出てきます。 見ているの通りに、第1週目と第2週目。第2週目、まだ宿題入らなかったので、このチャックマークが出てきますので、チャックマークが出てないのは、まだ解けてない問題があります。じゃあ、第1週目をクリックしましょう。第1週目をクリックすると、8問が出てきますですね。これは今週の宿題です。できるだけ多くの課題を解けてみてください。例えば、えっ、ー、と、この、 コストカーティングを見てみましょう。コストカーティングを見ていると、えっ、ー、と、まあ、ここは問題の説明が出てきます。これを読んで、この問題を解くためにどのプログラムを書く必要なのか。ね、ここでインプット入力の説明と出力の説明。あとは、っと、サンプルの入力とサンプルの出力。サンプルの入力がなんかスタンダードインプットで入って、 サンプルの出力がスタンダードアウトプットとなります。で、ここが、えっ、ー、と、プログラムを書きます。まあ、もちろん、ここで書く必要はなくて、えっ、ー、と、自分のコンピュータでプログラムを書いて、自分のプログラムで書いた後に、ここにコピペすることがおすすめです。で、えっと、提出する前に言語を選択してください。C とか C'C++ ですね。C++17 とか、まあ、Closer とか、 ととかとかもできますがあの、まあ、この授業が主に C++、まあ、C++17 と C ですあの。コンパイラーオプションがここに書いてあります。ですので、なんか自分のコンピュータでテストするときにこのコンパイラーオプションを使ってください。あと、Java ですね。<笑>と、えっ、ー、と、Python ですね。Python3 とか、Python8 とか。 ですね。Ruby とかも使えるんですよね。でもなんかあの Ruby とか、えー、と R とか使うとカウントしないので、えっ、ー、と、まあ、ちょっと違う言語を使いたい人はなんか必ず連絡してください。連絡せずに、えー、と C++ と Java と Python だけをカウントします。はい。で、えっ、ー、と、まあ例えばここを書くと、なんかこれは何もなんかこのままでなんか このカラーのコードだけを提出してみます。これを書いた後に、鮮度をクリックします。で、ここで、なんか、あと、ジャージが、えっと、判定してます。で、ジャージが判定して、しばらくを待つと、なんか、抗体が出てきます。たまに、あの、ジャージが、なんか、たくさんの人が使っているときに時間がかかったりとか、時間がかからなかったりとかすることがありますね。 はい。ちょっと待った後に、えっ、ー、と、まあ、ロングエンサーが出ましたですね。ロングエンサーが、えっ、ー、と、インプットに対してアウトプットが間違ってました。だからもう一度直さないといけない。こうするともうここになんか書くことができます。で、一旦、なんかちょっとこのプログラムのソロッシュもコピーしてみるとですね。 これエディッ ト, サブミ ト, クレジットしてでもう一度サブミートして少しを待つとあっアクセプトですぐアクセプトされましたねまあこんな感じであのコード書いて プログラムを提出して、コードを書いてプログラムを提出すると、あの、まあ、この授業の宿題を進みます。ちなみに、えっ、ー、と、学ばに戻ると、レポートを見てください。レポートだと、第1回の課題が出てます。ですね。学生側と、まあ、もう出てますですね。ここを、なんかこのリンクをクリックすると、直接、 宿題に行きます。ですね。ちなみにここはコストカットチェック、トラフィックライトチェックですね。このチェックが出てくると、えっと、宿題が OK です。で、えっと、まあ、実は宿題の提出が URI ですので、なんでこのレポートがあるかというと、まあ、このレポートがあると、Twins とか で, マナーバーで、学ばとかで、なんか宿題のリストが出ますので、皆さんの時間管理のためをこれを書きました。ですので、 あのゆりあいの宿題を提出した後に、これを提出してください。これをまあ何も書いてもいいです。あのまあ、あの宿題のフィードバックを書けば、多分それは一番嬉しいなんですけど、お、まあ、疲れ様ですとかでも、それだけで書けていいです。はい、難しかった。これを提出すると、OK です。 こうすると、まあ、じゃあ、あの、学ばで、学ばのリストで、まあ、宿題が出てこなくなります。と。はい。えー、っと、まあ、これは、えー、っと、URI の提出方法の説明でした。何か問題とか質問があったら、えー、っと、掲示板で聞いてください。では。